本番にに全力でで向かうことで見える夜明けを形にします私たちはただの一般社会人ですがさまざまなさまざまな境遇の人がいろんな形で協力し合い力を合わせて今日ここに立つことができました全ては関係者観客の皆さんが平和でありますように力の舞をとくとご覧あれそれではよろしくお願いします会場にお おはようございますおはようございます岡山裏ジャネ篠宮老人です私たちは岡山に伝わる桃太郎伝説を題材にした裏ジャネに鬱を置いたチームです今日はこの庁舎で皆様に迫力あ、あ、お届けいたしますよろしくお願いいたしますテーマは 戦, 戦いが絶えない生きた人々の覚悟や情熱、平和への思いを力いっぱいお伝えいたします それれでは、信の参ります。気をつけ、踊り子。 のここに参上祈りを捧げよういざ出陣 は っ, はっ 総領選にして我らフルタイ命の舞を独特なのです 合戦無理はっせんは っ, っこいこのうをお願いがいともに響けよレレッカーレッかバイディー！ 何ここのので今は昔のよ闇をらしらう 我らを導くよ、今日もこの青空に太陽は昇るまことの勝利とは何か、まことの平和とは何か、答えは今、己自身の心にあり、お前らを命、時間を。 どうもすべてかけて生きる意味をここに刻めいざ窪しおいを誘いさあ皆の者表を上げよう今こその一瞬にすべてをかけろ旗つきの光を浴びて三千度輝く人生そらそれを取り消しおりい生ける者 見てくださった最高の貴様に最高の笑顔で礼 ありがとうございました倒れ撤収